解説音声担当のキリタンです今回は「ガンダムマーク2」制作のパート74になりますそれではご覧ください前回パーツを切り出したのでざっくり組み立てていきます骨組みができました。 外装パーツをつけて成形していきます薬指ができました続いて小指を作っていきますそれではどんどん作っていきます パーツを切り出せたのでボールジョイント部分を切り取ってパーツと接着していきます中節部のパーツに軸のプラチップを接着したら組み立てていきます。 フレーム部分の完成ですダイソー部分をつけて成形したら小指の完成です組み込むとこんな感じになりました。